都道府県対抗女子駅伝エントリー発表。田中のぞみみが兵庫、松田随成が大阪市で登録。長野は萩谷長野東高生群馬にふわひじりころもらいら1月10日、皇后杯第41回全国都道府県対抗女子駅伝の記者発表がオンラインで行われ、各チームのエントリー選手が発表された。 21年の中止を挟んで2大会連続優勝中の地元京都はワコール勢や全国高校駅伝4位の立命館宇治高生を中心としたメンバーで臨む。注目を集めそうなのが兵庫、大阪、球場、長野など。 兵庫は作家のオレゴン世界選手権代表田中家実、豊田児童食器、大学女子駅伝で5年連続2冠無理に輝いた名城大のルーキン石松愛主家、大田金彩、日本郵政グループ、ラニ、西脇高校、須磨学園校生が加わる充実の婦人だ大阪もオレゴン世界選手権マラソン9位の松田随成。 大発、昨年の全国高校駅伝一区区間賞の水本か西楽君営女学院高原駅をご中心に総合力が高い。長野はオレゴン世界選手権代表の萩谷楓、エディオン、和田優斎、日本郵政グループ、全国高駅伝で初優勝を飾った長野と高の村岡にクラ V メンバーがエントリーした。球場は名門仙台区栄光の奥現役で構成。 昨年11月の全日本実業団対抗女子駅伝6区区間賞の佐々木里奈奈、名城大の米沢七奈昨年の全国高校駅伝1区2位の杉森慎音、インターハイ800メートル優勝の壁や襟ならスピードランナーがずらり並んだ。関東勢も高選手が揃い、マラソンで2時間21分台を持つ加瀬田理香大発、が地元の千葉で登録。 群馬が不和製以来、拓大がエントリーしているが、もし出場となれば岡本春美、山田ホールディングスとの2枚看板となる。大会は1月15日、京都市の竹菱スタジアム京都を発着点とする9区間 42,195 のコースで行われる。スタートは午後0時30分の予定だ。月陸編集部。 クイーンズを沸かせた3区の2人が揃って欠場ですかよそからすれば9区に大砲を持って来られると恐怖だから一安心というところでしょうかね。ーヤさんが東京、高中さんが長崎にいたとしても優勝は厳しいでしょうけど、いつか2人が東京でチーム組むのを見てみたいですね。 JP の大西さんが今回は兵庫でなく JP の東京なのでありえない話ではない。高中さんの長崎愛はなかなかなので難しいかもですが、長野は長野東を串天皇のうち、萩谷さんと和田さんが出るということで、とても楽しみです。細田愛さんはマラソンの日程との兼ね合い、小林成美さんは調子が今一つということでしょうか。 いずれにしても今年は高校生が強いので優勝争いに絡んでくることを期待します。都道府県駅伝はその自治体に強い選手がいないことには話にならないが、そこの陸連や体育協会のやる気と選手の所属団体の意向が噛み合って初めて上位入賞に手が届く。難しいところではある。 不破選手は状態が万全でないなら、また故障して長引く方が怖いので、今回は出場しなくて良いでしょう。名前は上がっていませんが、私は不破選手のような次世代スター候補として、岡山のドルーリー・シュエーリー選手に注目しています。不破さんの調子はどうかな無理せず、少しずつ取り戻す過程で、この大会を活用するという位置づけであればいいですけどね。 群馬は岡本さんも強いので、不わさんと2枚看板となれば楽しみですね。